なおさんの時のあの YouTube でした話を も, もしかしたら出てくるかもしれないんだけれどもちょっとじゃあパンフレットとかさ見せてよそうだね、うん、これね家から持ってきたよこれすごいよねよく撮ってるよ ね, ねこんないっぱいね い, いやいや撮ってるとは思うけどこんな綺麗には多分撮ってないと思うよ、うん、だってベッドの下のあの引き出しに綺麗にしまってあるよ<笑>そうなんだ、うん すごいね。ごめんごめんなんか、うん、ディケイド出てきちゃった。ね、これずるくない。ごめんごめん。これ八音なん。ごめんごめんディケイド出てきちゃった。これずるいよねれたたいこれマジで。で、ね。なんでさそんないっぱい出てるのマジで。ずるくないえ？ちょっとこれ見ていいこれ<笑>、うん。これは八音なんでしょう。八音のどこにあるの？八音のは ね, ね。ああ。杉田。ここね。これ。わこれか。ずるいわマジでもう何個出てんの？石橋蓮司さんだよ。 え仮面ライダーにも出てるし、えー、ーてるゴーカイジャーに二 回,、ね、回出てるでしょギャバンともう1個のやつがないな何 ス, ーパー何スーパーヒーロー戦記とか出てる、えっと、うんうん、ゴーカイジャー の, なんだっけあの G3 プリンセスで出たやつなんだっけあのゆ幽霊戦略そうそうそうそう、いっぱい出てるよね。本当にタクルタン 当時、広瀬アリスちゃんが十三歳だったのを覚えてる、うん。え、広瀬アリスちゃん出てんの、これ。そうだよ、私、アリスちゃんと戦ってんだよ。え、マジで。<笑>そうだよ。え、これがそう。うん。ええ。そうだよ。マジか。タックルちゃん。すごいね、こうテント虫 の, の人<笑>、うん。うん。えー、すごいいい子なんだよ。もう今はもう大丈夫さんだけど。はい<笑>。私戦ったんだよ。十、ね、年前、十三年前。十三年前、うん。そうだよ、これ表紙になって、る表紙。前やったら、すご い, すごい、ね。本当だ。ね。 お互いこの湾曲のこのゴーグルがね本当にね、うん 距離が分からなくて、私こ、うこう長い剣でなんだけやんで や, やん殺すでお互いに雨のシーンで、うん、田崎監督だった田崎隆太さんって、うんうんうん、でお互い雨のシーンで撮影場でこれでアクションやるんだけど、うん、本当にお互いアクションも慣れてないしこのゴールで距離分からないしでも、ね、本気でぶつかってきてくださって<笑>もう本当に助かったので引っ張っ て, ていただいて、えー、やっぱ大丈夫さんだと思って、えーそう面白いうん。ごめんなさいね、い これこれ初めて聞くからね<笑>。ディあ本当。そっかそっか。ディケイド ね, ね。ディケイドはどう？あんまり設定なかったっけ。ディケイドはだってさ、ほら、うん、もうそもそもプロデューサーがさ、一緒じゃん。ワサノさんでしょだって。あああそっかそっか。だったからもう音じゃ終わってからなんですよ。そっか。うん、ちょうどうだ。だから撮影してるところに一回だけお邪魔したことあるけど、うん、最初見た時のこのバーコード感はやばかったね。本当に。すごいバーコードじゃんって思ったもんね。ーんディケイド。 <笑>本当にそうだよね生川のワンじゃんここにそう 最近は実家に帰るとお帰りカップルってあ、こっちじゃない<笑>これこれ私こっち怪人を引き連れての更新は気持ちよかったですね<笑>いやもうさ、撮影とかでもさもう常に人引き連れてるわけですよね<笑>。あのね、すごい嬉しいショッカーさんたちが私の後ろにずらーっているのよそうなの何人かよ<笑>いいってやってくれるいいすイーってやってくれるすごい嬉しかったおいな直のいいが見れ た, 見れた今<笑>嬉しいねこれ そうなんだ。うん、でもさ、うん、でも引き連れてるのはさ、うん、別にさここだけじゃないじゃん、うんね、スチール撮影の時だってさ、うん、俺のさ、うん、3倍くらい人いるしさ、うん、ど, どっからいいんだよこの人みたいなさ<笑>の撮影所にいやいやいや。 撮影中の人全員集まったんかくらい人いたからね大げさです本当に本当にめちゃめちゃいたし大げさですあとあれですよさっきもちょっとこれは話したけど、うんうん、あの箱根じゃなくてあどこだっけ、うん、あ, のあ、アミうアタミの熱海熱海の五音座のロケですねで、けがレシアがさもう本当このままの頭で入る<笑>温泉のシーンがあるんだけどそうですね温泉のシそのシーンもめちゃめちゃ人いるしさいやいやいやなんかあの時はでもなんか女性陣以外はなしここから先なしみたいな、うん、た で, でも入ってたでしょでも入ってたでしょ 普通にッケーだってそれはそうです撮影のさ人がいる機材とかああそうですよねいたいたいた誰 だ, 誰だ松村さんだったのかな<笑>わか他の人違うかなど<笑>んな他の人カメラ回せない で, でも最小限だった気がする本当にうんそんな今みたいな時代そうですよそうっていう感じだったもえでじゃあごめん ね, めんねありがと う, がとうこっちらの話よりもほらほらごおんじゃんの話をさ皆さん言いたいんじゃないうなこういうのさ見るとさ、うん、やっぱあれだよねで俺ねなおさんのシーンで覚えてるのがこれよこのさブンブンバンバン劇場版で はい。これ皆さん覚えてますこれ。夏の映画ですね。そう、レツタカあのね、ハンダケンとく、はい、ね、出てくれて、はい、でで で, でかピンクもね、うん、そう、クチさんと、そうそうんるあとはハルタさんね、うん、出てくれて、そうそうそうもう特撮的のレジェンドですよ。そうだね、で僕この回でナオさんのシーンでめちゃめちゃ覚えてるシーンがあるの。マ、う、オ、ん、さんがめちゃめちゃ包丁をこうやって振り回して、やれやれみたいな感じのシーンがあるわけよ。 よく覚 え, てんねん覚えてるよ、あれ私あの、本当はこの映画で、うん、京都に行くはずはなかったあそうだよ ね, だ, よね、うんうんうん、だけど、えー、なんか東京で終わりって言われて、うん、あれ寂しい、皆さん京都行くのでいいなと か, って言ってからでもさ、窓野さんも三大臣出てたでしょあじゃあ三大臣は出てないか奈緒さんと、うん、もう二人さ、うん、出ててさその声を当てたのが三大臣でしょら村人の役あの、うん サムライワールドの村人の役だでやっっっててたでししょ包丁を持って振り回してたからなハ、えー、ントとさ、うん、ちょっとなんか 一瞬うそうそうそうそう、なんかいい感じのシーンになるみたいな。まあ、和服を着てねあったでしょ、あ, ったよあのシーンでなおさんがなんか包丁かんか振り回しているのと<笑>でそのときになんか、め多分操られてるかなん か, か, そのなんかそう だ, そう だ, だよねそうそうそうそうだけどその後に歌でゴーンの時めっちゃ笑顔でゴーンってやってる、奈緒さんと。<笑> 覚えてるすごいなんか、ゴーンってさ、初めて多分やってったんいいやそう だ, よ、ね、だけどそ、包丁振り回して、わーってなんかすっごい、なんか管巻いてる時と、その時ゴーンって言ってる笑顔が違いすぎて、俺、めちゃめちゃサイコパスだと思って、ね、<笑><笑>すごいやばい人だなと思って、そうだってこの撮影してるこの時間って、本当、ねね、1時間もないからね、この1時間で、このやばい あ, の, あの村人と、めちゃめちゃ笑顔の村人って、 やばくないですか？か全然どっちも全然すぐ出せたんだろうね。ね や, や, いやんでたんだろうねうう<笑>やんでやんで。やんでた。やんではないよな。だけど、うん、俺そこの時にすごく覚えてて、うんうん、今でも奈緒さんが、うん、教えてくれたことに続けてることがありますよなになになに。何実は奈緒さんこの時にあの京都で撮影だったんですけれども、うん、僕実家京都っていうのもあるんで、うんはいはいはい、車崎神社っていうところを奈緒さんが教えてくれたんですよ。芸で皆さん今ではね車崎神社ってあんなに有名じゃないですか。うん、芸能 うんね、で玉垣 っ, って名前を書いてで芸能神社でっ て, てでもね奈緒さんがあの時に僕に教えてくれてしかもお守りまで買ってきてくれたんですよ、僕にそ、ねうん、でそのお守りを僕、あのー、買ってきてもらって初めてここで車崎神社を知って、うん、今でも行ってるしそれはよかっただからやっぱ、うん、あそこに行ったら私も本当にびっくりするぐらい仕事が増えたの最初にに行った時に僕、ザボーガーはあれ行ってからです。うん 本当、うん。だからなおさんのおかげでもあるんですよ。いやいやいや、それはでもそれでちゃんと続けていったからだよ自分で、うん。だから今でも行ってるの。なおさんがのおかげで、いまだに俺行ってるし名前もいまだにちゃんと書いてる。もう私最近行けてないから申し訳ない。今度一緒に行こう行だから。あ本当に奈央、うん、チャンネルで行く？いや、全部 YouTube。全部 YouTube。<笑>ほら、<笑> YouTuber よこの人。本当に当たり前じゃんど。どっか行くならもうなきゃ。YouTuber よ。YouTuber で来ほら先輩だからね。<笑>あ、そうだねう先輩。 うううも直す。あ、そそそだから、うん、今日は、まあ、こうゴーンジャーの話もあるけどあ、うん、とでとユーチューブのさ、うん、コツとかそういうのを教えてコツまあまあ私が分かる範囲でよければ。いや分かる範囲 で, そでいいからそうだからこの<笑>この作品に関して覚えてるのは奈緒、うんうん、さんがめちゃめちゃ包丁かなんかを振り回して、うんうん、包丁かちょっと分かるんだけどなんかすっげえ振り回して何 か, か確かに思い出した操られててそうそうそうそうなんかそうちょっと。しかもなんかこういうシーンがある。 みたいな、そうそう そ, う, そ う, れてう、あの、もう操られてるんだろう、ね。そうそうそうそう、そのシーン、わ<笑>かりやすい説明のシーンが<笑>ある。いや、本当にありがたいんですよ。あるで、これよ、これ、うん、このシーンで言うと、めちゃめちゃこれは真剣じゃあ、大根。うん、これの前、こっちが先だよね。ああ、そうそ う, そうそう、っていうと、順番で言うと、こっちが一番最初。激レンジャーって、ゴンジャーと激レンジャーが一番最初。この時ってさ、でもさ、あんまり出てないっけ。 なおさんこの時何してたっけ私はもう覚えてない<笑>ゴーンバー VS 激励に関してはそんな覚えてるのよそうなんだよねまだ最初の頃だったんだよね、うん、このヌンチャク番キみたいなの激レンジャーとの共演は俺ね激レンジャーとのあれはめちゃめちゃ覚えてるのよ、うん、だけど奈緒さんとの絡みはほぼないからさ 私, はないか私でもほらほら私ちょっと外で。 外何してたの外何してただなんかそう、その辺にいた人が集まってるからさまだこれはさ、うん、本編始まる前だからさ紹介シーンじゃん、うん、私たちはさ。あまあまあ、いやーー髪のの毛の この立ちが完成するの7話だからこれ7話以降なる。7話が盛り上髪の毛でわかる。そうわかる。夏以降だからこれ絶対だから。そうなの？多分夏以降だと思う。そうなの？だって始まったのが2月でしょ。うん、でだいたい半年くらいしてから、うん、あじゃあ撮影だからもうもうちょっとあれだよ。えっとね。うん ごめん、なんでもない、わかんない、わ、うん、かんないよ。<笑>そうだね、これちょっと、わかんないわ、この辺。なんとなく。系列わかんない。多分、この夏の映画よりも前に。前だ。そっちがあって、これがあって、その後に、このしん。はい 真剣じゃんそうだったっけっていう順番のはずですよ、ね。これさ、すごいこれ、だってさ、うん、めちゃめちゃビル登ったんで、ちゃんとあのこういう釣りをやって、えー、ビルを雑巾がけするシーンが あ, あったね、そんなそうそ う, そ う, そう、うん、あそんだけど。え、ワイヤーはさ、初めてな の, その釣られるのてていやいやそう、初めてじゃないけど、うんうん、あのビルの清掃員のさ方みたいな感じでさ<笑>ああ、しかもビルの清掃員はさ、ちゃんとこういうかごに乗っかってるじゃん、<笑>俺、かごなしだからさ。<笑> なんかめっちゃこれ落ちたら終わるなみたいなめっちゃいい経験してんじゃん楽しかったけど、ね、そうだよね楽しかったけどそうだからやっぱ通して思うのはさなかなかさ、うん、できないよ、うん、こんな経験まあまあ、ね、っていうのが多いよ私たち巨大化なんか一生できないと巨大化してたねそういえばなんか怒ってそれも熱海だよそう熱海だ、うん 熱海の、ね、おばちゃんって言われておばちゃんって言葉にねめちゃめちゃ敏感だよねでもさ、うん、なんかさおばちゃんって言葉けがれしはめちゃめちゃ敏感じゃん、はい、だけどなおさんってさ、うん、もう私は的な感じですぐ言うじゃん、ね、いやもう結構私もきついわよみたいな感じで言うじゃん当時、うん、でも何も変わってないよ か 27? 27, 27, かうんうん、27だから多分三30手前でもうおばさんだと私は当時、思い込んんでたんだろうね、えー、マジで今思うと20代なんか超若 い, じゃん、ね、いや若い、若いえってい言っていいですか、マジであの時から何も変わってないですよ<笑>変わっ、見比べていただければちょっとバレるんですけどもすみません、はい、例えば今さ、けがれしは着るじゃん、<笑>はい、そしたらやっぱこの辺はちょっと出ちゃう出るでしょうね。出<笑>出る出る いんですけどめこちゃこれ出るここのお腹の横のこの部分はね、マジでね日本酒でね、うん、日本酒で出ちゃ う, ちゃうな こ, のこの横の部分、この こ, こね、こ こ, こ, こねお腹の、お, 腹お腹ここかここ、出ちゃう。出出ますねね、ねるんんだ、はい、ななか見た目は変わらいよ、ね、全然、ねいやー 感じもやばいんじゃないですか、ね、えじゃあ逆にさ、はい、じゃああの時から14年経ちました、うん、10年経って例えば俺別に何も変わんないね正直。でも確か体ちょっとでかくなったかもしれないけど他。 何も変わらないんだけど、なんか変わったことある。何ですか。例えば。いろいろ変わったよ、私。いや、違う、違う、それはさ、あれじゃん環境の変化。それはさ、なんか一回さ。一回さ、こうして、もう、ね、で、そう、でも、わ、でも、お一人様になって。っていうことでしょ。いろ、うん、んなことがあって。いや、それはね、それはね、でも、そう、まあ、それは、ほら、俺言ってないから、俺から今。ああ、ちょっ勝手に言ったわけじゃないよ<笑>、そう大丈夫、大丈夫。いや、なおさんが、うん、例えば、ほら、体的にさ、うん、ここら辺がきつくなったよとかさ、波川さんがさ、言ったの、なんか。 これはついになんか人間ドックに通うようになったみたいな感じで言うから、うん。波川さんって今おいくつ？四十六。え？ ん若い犬みたいなそうだから、俺何かやってるでしょって言ったのだよ、ね、で最近その、ね、あの仲良くさせていただいてる浅沼慎太郎さんも46で、はい、お互いめちゃめちゃ若いから絶対何かやってますよねって言ったら、うんうん、俺は何もやってないけど浅沼君は絶対何かやってると思うって言ってたんだけ ど, なるほど<笑>でだって綺麗すぎるって言っててうでも浅沼さんに聞いても何もやってないって言ってない。 けどでもそうだよね人間どこに行こうって思ったってこと？いやそうだから言って、うん、そうでなんかもういろいろガタ来てるみたいなこと言か、うん。あそうそうガタは来るよだって私だって一昨日ぐらいにさペットボトルの水をさ、うん、持ち上げたらさもう腰ピキってやっちゃった。<笑>やだわそんなのだいい。今ロキソニンテープ貼ってるもん。本当に、うん、嘘でしょ。本当だよ。いやもうなん か, だからそういうのし<笑>たくないよ青さんあるよ。マジで。そうだよ。なんかあうんだね。あるよない？三十代でしょ？なんもないよ。三十代になってちょっと変わったのとかないの？太ったくらい。ですよ、太ったってかなんかガタイ なか背伸びた気がするんだけどな。言っていい？ナオさんが縮んだらマジ。<笑>やだ。本当に。縮むって嫌です、ね。こんくらいしか下がらなかった。なんか今もこんくらいあるもんね。怪我レシヤヒールだからか。いやいやそんなさ俺たちさ怪我レシヤの時よりもさ<笑>この人間体の方が合ってること多いじゃん。<笑> <笑>そんなけが人で会ってないでしょ、俺となおさん。なんでだろうな、なんかなお さ, ん, さくなったん、ちっちゃくなったよね、ゃ、う、く、ん、なったよね、なんで、なんで分かんないちょっと車だけ神社さん行こうかな、<笑>いや、伸びないから、それ、神社では伸びないから、別に、神社では別に伸びないから、そうでさ、<笑>はい、こ, うこれよ、これ、はい、そうこの真剣 VS、ごう音の時この時で俺、なおさんのさ、めちゃめちゃ覚えてるのはさ、うん なんかやっぱ、死んだじゃんね、一回ゴウ、ねん、ゴーンジャー。ねゴーンジャーの四十九話でねそう、汚しまくりタウン、うん、汚しまくり隊員に さ, や ら, さにやられて。そう。ゴーンジャーを守ってね、連れてよかったよ。そうでしょ。うん、でな、ね、なんかもう。本当に嬉しかった。ひき出すとさ、汚れシアがって手届かないからさ。うんこうやってね、そう、関ちゃんが、結んでくれ て, てあげる。しかもさ、あの、レッドとイエローとブルーの三人ってさ、うん、一番最初の。そうそうそう。ね、一番の三人なんだよね。本当はゴーウンジャーって三人から始まってますからね。うん、そうそうそうそう、そ, うその三人と。 一緒にいて、うん、なんか最後いられたんで嬉しかったですね。本当に、うん、一番さだから最後まであのシーンって俺もめちゃめちゃ寂しかったね、うん。悲しかったし、うん、<笑>なんかさ。 けがレしアってさもう最後の方からしたらさ敵って感覚は正直ないんだよね、うんうん、俺たちからすると。うんうん、だけど途中から汚しまくり隊員の圧生により そ, そろそろちょっと悪るちゃんとやろうみたいな感じに一回なってさそうなんだよ、ね、あのねその辺はやっぱりねプロデューサーの方々と皆さんとお話もさせてもらっててうでどういうふうに最後終わるかってちょっと倒しづらくなっちゃったみたいなお話されて。 いやでも、悪なんで最後はやっぱり散るべきだと思いますっていう話を、うん、うだから自分たちでも散れないし、うん、俺たちでも散らせないし、うんうん、そうそうだか ら, だから敵が第三者が現れて本当の悪い人い悪い存在が現れてっていう感じだねだでも汚したいのは汚したいのはさ、うん、途中さ、うん、悪をね、うん なんかもまた元に戻ろうの心が強かったじゃないそうだねだけどさ二人はさ汚したいが変わったでおじゃるみたいなさもともと悪なんか一話で一話で衝撃番機をふんとか言ってなんか蹴ってたくせにあんな人が<笑><笑>汚したいが変わったでおじゃるとか言ってなんかなんかね二人のトランプは地味ぞよとか言ってなんか汚れイラスもなんかね<笑> 投げて一人だけ、一人のトランパその場地味ぞみたいな感じだけ。だうそう、でもこうやって、こっち側の顔と、こっち側の顔で自分でやってるみたいなさ。う, んね、うわ、そうそう、北根谷ダスの顔をちょっと見せましょう。北根谷ダスの顔ね。北根谷ダスの顔は。あ、ごめんなさい。ごめんね、<笑>ごめ ん, ごめ ん, ご, めんごめんじゃ私、私、はい。これね、この。そうそう、北根谷ダスね。この北根谷ダスの顔がね、両面で右左で違うんですよね。で、この北根谷ダスが何々贈与って言って、で、汚したいは何々なりって言ってね。うん そうそうで、おじゃるていうっていう3、うん、大臣でございますが全怪者でめちゃめちゃ似てるのが出てくるからあーやっぱゼンカイジャーすごいねそうびっくりする、めちゃめちゃ似てる、うんうん、もうがあの汚いやつかと思ったも ん, あん、うん、めっちゃ似てるやつが出てくるんだけどけ<笑>何だっ け, なんだっけ<笑> <笑>なんだっけ、<笑>そあ、ちゃちゃ、そう、これで、そう、ね、そう、思い出したことあで、そう、死んだから、そうそうそうそうこそれは亡くなった手で出てくるんだよね。そうだね。で、ほら、なおさんさ、うん、なんか言ってたじゃん、その真剣者になった時に、うん、いつかね、やっぱ、あの、毎年、うん、バーサスがあるから。バーサスがあるっていうのは分かってたんで、この激レンジャー側の立場でゴーンジャー。うん 今度、新権者と一緒になるっていうのは分かってたんで、だから新戦ののーの v スの時に、私も呼んでもらえたらいいなって思って、1年間、新権者を見続けて、うんはいはい、サンズの川あるじゃんと思って、<笑>そのサンズの川で三大人は、<笑> そ, う そ, う そ, うあのその後、暮らしてたって設定どうですかねっていうのを、どなたかに言った気がする。<笑>マジで、うん、え、え、そそうなの、うん、えそれ何 なんだろうな私がひそかにずっと思ってて誰、うん、どなたかに言ったと思うえじゃあそれもしかしたらなおさんの案で三津、うんうん、の川から出てきたって、うん、だってあれ三津の川にずっと暮らしてたみたい な, ない そ, うそうなってただよね、うんうん、すごいねあれ中澤監督だよね こ, こっちねあそうそうそうそうそう、ね、だからそう中澤監督がそう結構あのその辺乗ってくださ っ, って、えー、すごいねもう時間がないよ時間がない えマジやばい時間えやばいやばいじゃんやばいうそうやばいやばいだからこの時に何が言いたいかって言ったらなお、うん、さんたちはすげえチープな感じでなんか変な、うん、そうもう白い三角筋を出 て, けてそうつけて出てきて最終的にゴー音の割り乗りで。 寿司屋の寿司の台を盗んで、ていくみたいな、ね<笑>ねね、だから真剣ゴールドとの絡みはね、ね あ, って楽しかっねあったよね、うんあれ、真剣ゴールドもなんかこういうのなかったっけあったよね、あったあったなんか毎回そういうのあるねそうだねねあのね、一瞬、なんか見つめ合う時間、ときめきの時間みたいなのがあってそうそうそう、すぐときめかせるよ、ね、ときめきかと思いきや、ただ食い逃げしちゃうっていう、ね、けがレシアの方は全く行為はないんだよね、これなきゃ後悔とか言 う,、うん、うくせにね、こ、ね、れさせといて、ね。ね はいということでですね、あまあちょっといろいろねお話ししたんですけれども、はいはい、じゃあまあここからはですねちょっと僕たちせっかくねはこういうグッズを持ってきてるんで、ノ、う、ー、ん、スん覚えてる？うん、あのゴーンスマイルプロジェクトでさ。はい。 この俺たちが例えばスピードルこう波川さんがね、はいはい、声を当てていただいたりだとか、はいはい、これに声を当てたりとか奈奈おさんもねこれにね声を当てたりということで、うん、この部屋なんと後ろにですね、うん、あの子供が遊ぶ、うん、子供が遊ぶ場所があります<笑>ありますねそこでちょっとあの<笑> 遊, 遊びたいと思います台の大人が台の大人が<笑>しかも及川奈おが遊びたいと思います<笑>マジでなんか俺は遊びそうじゃん奈お、うん、さんは絶対こういう企画じゃないと遊ばないじゃん、うんうん、そうだね、うん、じゃあ遊ぼう遊ぼう ちょっと何の打ち合わせもないんだな<笑>。<笑>